よさこいいい塾と言います、えー、私たち、あのえー、高知のーよさこいを中心として踊っております。えー、今年やっと開催されます8月912 11、12とあります、えー、高知本よさこい祭りにも参加させていただくことになっております。えー、今日はですね4曲やらさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 えー、まずはですね、あのーまあ、標準的な踊りになりますけれども、えー、成長よさこい踊りという、えー、コーチでですね、えー、これが基本になっておりますこの踊りを踊らさせていただきますのでよろしくお願いします。 「おっさんかんしいを見た」「それよさこんよさこん」「やっちゃよやっちゃよやっちゃよやっちゃよ」「やっちゃよやっち ゃ, っちゃよ」ゃゃよゃゃよゃゃ「こっちのじょうかへきてみやじんもばんばもよおどる」 you、oh.